お願いしますよろしくお願いしますはっこの道より我を生かす道なし迷わず進めこの道を旗のラングシ2021」「我が道」 you、uh... はい、えー、会場の皆様に感謝の気持ちを覚えて礼ありがとうございましたありがとうございましたほっトビトビトビあの俺の昨日足前